おはようございま す, 清まずです今ですね朝5時24分ですね、えー、これから7時のフェリーで奄美に向かいます、まあ、今日までですずっと、あのーまあ、スマホも壊れてたっていうのがあって、まあ、ステルスでずっと動いてて今もリングレス全く立ち上げてなくてこれからステルスで移動して で、アマミで、えー、リンクカットですねリンクカットをしてそれが大きな CF になるのかどうなのかっていうのはちょっとわかんないですけどねいろんな人が絡むことなんてわかんないですけどなればいいかなとまあ最悪はの CF あのリンクカットしてあのまあ、鍵交換をしてであの 関西のの方にあの 沖, 縄の鍵を沖縄の鍵とあと東南アジアの鍵ですねを持っていければいいかなと思っておりますでその後に、えー、関西の方から石垣島に渡るとねっこれが本当に最後の移動になるんじゃないかなと思いますうん 大きな移動ですね。大きな移動、日本での大きな移動が最後になると思います。いや楽しみですね。どうなるかわかんないんで、うん、楽しみですね。日本で初めてな、ね、のなんだろう、一人作戦じゃないですよ。うん、そういったものになってます。はい。いややっぱりこの駆け引きっていうのが日本独特ですね。うん、楽しんでいきたいと思います。まあ、まずはフェリーで酔わないように。 いたますよろしくお願いします。 今フェリーで十字架移動します。この時にですね、あの、俺何してやるんだろうって思ったら負けかなと思ってます。まあ、ここが勝負ですね。うん。面白い。